こんにちは、淡田洋介です。今日のビデオはマンスリーチャレンジです。マンスリーチャレンジは毎月私が違うテクニックで絵を描くチャレンジですで。今日はペンとインクと水彩絵の具でこのイラストレーションボードに絵を描いてみようと思います。では早速絵を描いていきましょう。 今急に速くなっていますけど書くのが急に速くなったんじゃなくて今は10倍速のスピードでご覧いただいております。 さあ猫が来たたのでちょっと倍速を止めました普通のスピードですこれがなんかインクとか絵の具が乾いてなくても平気で踏んづけるんですよねでもそんなこと気にしていたら猫と一緒に絵を描くことはできませんさっきから手で猫をブロックしているのにお気づきでしょうか そうしないとね、あのインクが猫の毛で台無しにされちゃうんですよね。もう結構台無しになってるんですけど、まあ細かいことは気にしないですね。なんかインクがビリってねあの、ずれちゃったりとか、猫の毛でフシッってねあのにじんじゃったりとかしている部分。 結構あるんですけどそういうところはまた色を足して違う形にしてしまえばいいわけですね猫が絵の上に乗っかっても描き続けます今この鳥の頭の猫がビーってやってインクがビーってなったんで黒く塗りつぶして 猫が座ったおかげで新しいアイディアがじゃんじゃん湧いてきますね見ました 今, 今踏んづけてそんなことしょっちゅう今日も何回踏まれたことか今度は尻尾ですか<笑> はい、サインをしたら出来上がりですねとりあえずインク画が終わりましたでこれから水彩絵の具で色を塗っていきますがちょっとこれを乾かします絵を描くときは必ずバケツの水を飲みに行きます はい、ここからまた10倍速でご覧いただいております。 今塗っているのはニュートリアという動物です食用のネズミでとっても美味しいそうですがすごい可愛いですねこの辺のでっかいのもニュートリアですこの目を塗っているのはニュートリアではないんですけどもしこれがニュートリアだよって思いたい方は全然そう思っていただいても結構です はい、これで水彩絵の具も塗り終わりましたはいこんな感じで出来上がりましたちょっと画材の話をしたいと思うんですがペンはカリグラフィーペンといっ て, 言ってこういうペンで取り外しができますで、このペンの好きなところはここの先っぽの部分がちょっと太い線が書けるんですけどここがちょっと滑らかで あのこうやって書いてる時に紙を削っちゃなんかずっと書いてると紙削っちゃったりする時がたまにあるんですけどそういうことが少なくてこういうのがついてるのでインクが結構ずっとここにインクが溜まってて結構書くのにインクをちょんってつけないでも結構ずっと書けるんで気に入っています。こんな感じでただあの 手入れがちょっと外したりして面倒くさいんですけど、そのぐらいのことはやります。<笑>あと筆なんですけど、今日は2本使いました。この筆なんですけど、これはアクリル絵の具用の筆です。で、ちょっとあの水彩用の筆っていうのは、持ってるんですけど、小学校とか中学校の時に買った筆で、なんか柔らかいですね。たまに使ったりするんですけど、なんか別になんか私の場合、アクリル絵の具用の筆で水彩 っっちゃって別になんか違和感ないんでアクリル用の筆を使っていますで色も多色で水彩絵の具ってそんなに使わないので こ, これはあのちょっと何年も前に買ったホルベインの48色のセットみたいのをずっと使ってますパレットは別になんか普通のやつでこれは100均で買ったパレットでもあんまりこだわってないです インクもほんとこだわりないんですけど今回はドクターマーティンリッツっていうメーカーのものを 使, っ使いました本当インクのメーカーは全然こだわらないんで何でも良いんですけどというわけでマンスリーチャレンジでした今日も楽しく絵を描かせていただきました最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら